皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月11日、今日は、12月の天の日イベントの感想をつらつら喋ります。今回は、ドラキーマのモンスターシール集めたいでしたね。くーちゃんの登場場所もアズランだったため、特にサーバー21のアズランは大盛況でした。こういう風に、既存のコンテンツを盛り上げるやり方は、とてもいい試みだと思います。 今までモンスターシール集めをあまりやっていなかった人も今回のイベントでかなり集められたのではないでしょうかモンスターシール集めは福引券などがもらえますし何よりシャレまねの家具と庭具がもらえたりしますので時間がある時にちょっとずつやっておくのがいいと思います とはいえ、自力で探すのはかなり大変ですし、こういうイベントでもないとなかなか出現情報がゲットできないとお悩みの人も多いと思います。そこで、ちょっとしたお得情報をみんなに内緒だよ形式でお知らせします。と言ってもあまり期待しないでほしいのですが、実はサーバー1にモンスターシール創作隊が不定期で出動されています。時間帯にもよるのですが、サーバー1のアズランのマツタケ前にスタンバってるエルフやドワーフを見たことがある人がいるかもしれません。 あの人たちこそが、実は、誰にも強制されることなく、シャレマネの出現場所を探している天使たちなのです。まずはサーバー1のアズランに行ってみるといいでしょう。運よく天使たちに出会えたら、勇気を持って話しかけてみるといいことがあるかもしれません。私も、何度も助けてもらいました。T q 1 0にはこういう天使たちがたくさんいらっしゃいますので、常に感謝の心を忘れないようにしましょう。と言いますか、天使だお前も天使になるんだよ